甘い言葉に騙されてはいけません。どうも、政治いろいろの学部です。ユン・ソン・ギョル氏が野党国民の力の次期大統領候補として正式に公表されてから一週間が経ち、マニフェストや対日政策が少しずつ明らかにされていきますね。 その一環として、ユン氏が大統領就任後の日韓関係について言及しているのですが、一体どのようなことを言っているのでしょうか。2021年11月11日付、朝鮮日報からの引用です。韓国の保守系最大野党国民の力の大統領候補、ユンソンギョル前検事総長は11日、 自身の Facebook に日本で岸田文雄首相が第101代首相に選出されたニュースを見て金大順大統領を思い出したとして大統領になれば就任後直ちに韓日関係の改善に乗り出す金大順お渕宣言を改めて確認することから始まると書き込んだユン氏は同日南西部の チョルラナムドモッポにある、キム・デジュンノーベル平和賞記念館を訪れた。ユン氏が言及したキム・デジュン・オブチ宣言は、1998年、当時のキム大統領とオブチ・ケイ首相が署名した、韓日共同宣言。過去の植民地支配への謝罪と、両国の未来志向の関係発展を表明した。 ユン氏は、金大統領は様々な業績を残したが、その中で共同宣言は外交の側面で書くことのできない業績とし、韓国の現代史でその時ほど韓日関係が良かった時期がなかったと評価。共同宣言には韓日関係を発展的な方向に導けるほぼ全ての原則が盛り込まれているとして、 この精神と趣旨を継承し、韓日関係を発展させれば、両国の未来は明るいはずだ、と記した。とのことで、まあ、大統領において各候補が対日政策について言及することは決して珍しくはないのですが、注目すべきはその内容です。ユン氏は1998年の オブチ・キムデジュン宣言を引き合いに出し、我々の代では改めてその功績を確認しなくてはならないと語っています。平たく言えば、日本に対して、あの頃みたいに仲良くしようねと言っているわけですが、ちょっと待ってください。98年の日韓共同宣言は、韓国側が一方的に日本の歴史的責任を追求し、 反省と謝罪を求めるという内容で、日本にとっては屈辱以外の何物でもありませんでした。当時、宣言の採択にあたっては、日本国内でも賛否両論あったのですが、韓国側から強引に迫られたのと、目先の日韓関係をとりあえず正常化したいという思惑からやむを得ずサインしてしまったというのが本当の行きさつなのです。 日韓共同宣言の延長線上で開催された2002年日韓サッカーワールドカップも散々な結果に終わりましたよね。そんな日本にとっては大いに曰くつきの日韓共同宣言を今更引き上げ出して仲良くしようよなんて言われても素直に握手できるはずがありませんよね。この一点だけを見てもユン氏が いかに歴史感覚に欠けた鈍感な政治家であることがわかります。それだけではありません。2021年8月、韓国プサン日報のインタビューで、ユン氏は2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島原発事故について、原発そのものは破損も爆発もせず、放射能が流出することもなかった。 と発言しています。これはいくらなんでも日本人として決して許すことができませんよね。大震災発生後、押し寄せた津波によって福島原発は水蒸気爆発からメルトダウンを起こし、基準を大きく超える放射能が周囲に流出しました。放射能流出によって原発周辺の人々がどれほど苦しんだのか。 ユン氏には想像もできないのでしょう。所詮、その程度の歴史認識しか持っていない人物であるということです。さらにその後、講演会のために訪れた韓国国内の大学において、学生たちに、アフリカは肉体労働の国。肉体労働はデスクワークと比べて価値の低い労働であると発言し、メディアから 激しく批判されています。これを差別発言と言わずして何と言うのでしょうか。ユン氏としては就活を目前に控えた学生に対し、少しでもいい職業につけるように精一杯努力しなさいと言いたかったのかもしれませんが、それにしても言っていいことと悪いことがありますよね。韓国は伝統的に東南アジアやアフリカを 見下すす傾向があありままかからるる意味でお国柄と言えるのかもしれませんユン氏自身もアフリカや肉体労働への差別意識を日頃から持っているから、いざという時に口から出てしまうのでしょう。何にせよ、国際的な常識から大きくかけ離れた感覚であり、はっきり言って、こんな人に国のリーダーになって欲しくはありません。ユン氏は、 韓国国内でも比較的裕福な家庭に育ち、検事総長になるまでエリート街道をまっすぐ歩んできたということで、一般庶民の気持ちが理解できないのかもしれません。公認候補選出後に公表されたアンケートでも、ユン氏は若年層の支持率が若干低く、若者に人気がないという実態が浮き彫りになっています。奥さんである キム・ゴンヒにもお金の疑惑など、いろいろとダーティーな噂が出てきており、調査段階に入りつつという情報もあります。かつて、検察の立場で、歴代大統領を厳しく糾断した正義のヒーローも、結局は叩けば誇りがボロボロ出る体だったのですね。ユン氏の失点を追求している、与党候補のイ・ジェミョン氏も、 常に傷を持つ身であることが分かっています。どっちを向いても疑惑まみれの大統領選ということで、もはや質の悪いコントにしか思えませんね。ユン氏のメッセージを深読みすれば、韓日共同宣言をあえて持ち出すことで、国内の反日感情を再燃させ、反日層や若年層を引きつける狙いがあるのではないかと見ることもできます。 大統領選投開票まで残り4ヶ月。今後もギリギリまで過激な発言を繰り返し、日本を挑発してくるでしょうが、大統領選が終わった後も、期間三原則を遵守し、関わらないようにしましょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。